眠い、イフワリだよー。試合中相手が一番無防備なのってどんな時だと思う？うんうん。そう攻撃する時だね。今回フワリが教えるのは銃弾カウンター。カウンターはボクシングなんかでも有名な技だから知ってる文科生も多いんじゃないかな。やり方としては。 相手の突きのわずかな初動に合わせ先につく攻撃中は回避姿勢が取りづらいし防御への意識が薄まるからダメージを与えやすいんだあとはふわりみたいに小さい格闘家が使うのに向いてる技なんだよ。とはいえ相手の動きを見てから先に攻撃するっていうのは至難の技なんだ。 かなりね身体能力と反射神経がないと無理なんだよ。そこでふわりがカウンターを決めるコツを教えてあげるねふわり塾正面にレ明日カウンターを決めるポイントはズバリフェイントを使って相手に技を出させること見てから反応するのが難しくても 相手が攻撃してくるタイミングが分かればできそうな気がするでしょふわりのおすすめはエイントからの中段カウンターまずはステップちょっとノーマルのこの構えから重心はね後ろ足に置いとくこと中段カウンターはバネが大事なんだあまり上下に ステップしすぎないように注意しよう前剣を一旦下げて相手の前に近づく相手の中段にこの線を狙ってる雰囲気を漂わせてもいいよねこんな感じこれで相手は上段狙ってくかという気持ちになるはず上段の前で 毎剣を触って挑発してみたりすると相手がねじれて冗談好きをしてくるそれに合わせて潜り込んで中断カウンターほっ<笑><笑><笑>冗談に合わせて飛び込むのはむちゃくちゃ怖いけどためらっちゃダメ死ぬよ線の線は気持ちの強さが大事カウンターとはすなわち 相手をコントロールすることなんだ。正面にレオス。今日の稽古は以上。行くぞ。